なあ送り人を始めたのってあれからだよなえうんまあねまだなのかいや吹っ切れたとは言わないけど 自然になった仲間たくさん送ったからさいろいろあるんだ送る側にも送られる側にもふん俺よりあいつの方だよえっつつつつ 今日また無理してた仕方ねえさもうずっとだからな<笑>謝り損なったんだよあいつだからお戦闘査定の話か ボーナスポイントだったら今日は俺の一人めだぜ。はあなんわけねえだろ。あたしのほうが稼いだっつうの。いやいやいや。敵の中型こかしたのは俺だろ。ポイント高いっい。よく言うぜ。あと数秒回復が遅れてたら、ぶっ倒れてたくせに。いやいやいやいや。あれわざとわかんない お前に花を持たせようっていうこの俺の優しい心遣いがはあなんだよそれ